100、よか直カが女王の姉カノ恵めぐみと、初対面幽霊が見える大住一族にネット関心この一族すごいな。幽霊が憑依する女王に驚愕の事実が、女優の井上真央が主演を務め、俳優の佐藤健、松山健一が共演する TBS ドラマ、100万回言えばよかった、毎週金曜、午後10時の第6話が、17日に放送された。以下、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 数奇な運命に翻弄、翻弄、されながら奇跡を起こそうとする三人の姿を描く。今回は、上位以上に霊感の強い姉う住加み恵のう平井若み、が登場。見える一家う住家の様子が話題となっている。また時々直樹が憑依する上の体についても、新たな事実が明らかになった。幽霊の直樹と、 今後も生きたいと願う優衣は自分の部屋を引き払い、直樹の部屋に引っ越した。しかし直樹は優衣のためにも自分は成仏すべきだと考える。そこで幽霊の先輩樋口小通、いたくとしゆきと共に大通りで幽霊仲間を探すことに。しかし幽霊仲間を見つけることはできなかった。一方、直樹の事件の捜査を続ける情は疲れからか目が見えづらくなっていた。 直おは仕事が休みの嬢に連れて行ってほしいところがある、と頼む。そこは嬢の実家のお寺だった。嬢の姉カノオめぐみは、あ、どうも、はじめまして。お話はもういろいろ聞いています。と、当たり前のように直おを見て挨拶する。普通に見えているんです。ねと驚く直おに昔から、なんで、ごめんなさいね、普通に接しちゃって、と答えるカノオめぐみ。 さらに、そちらの方も、どうぞどうぞ、と、勝手についてきていた小通も招き入れた。ジョーはそこで初めて、小通が幽霊であることに気づいた。SNS 上では、え姉ちゃんすごくないお師匠 W、めっちゃ見えている WWW、ジョーのお姉さん、さすがだね。全然動じないもんね。頼りになるな。 と、加ノめぐみの力を称賛する声が、部屋の中でこたつを囲む4人。直樹は、そもそもなぜ自分が消えていないのかを加ノめぐみに相談する。加ノめぐみは、思い残しがあるからかな。自分の死に対して、ちゃんと腹落ちしたい。そういう思いが強いから、念が残ってるんだと思う、と語る。そのため、事件が解決したら直樹は消えるのではないかと推測する。 ナオキは自分の思い残しが何なのかを考える。自分が死んだ理由よりも残された優位の存在こそが思い残しだと気づく。小通は同じクレイが普通に見える可能恵みの子供たちと遊び心が癒される。壁をすり抜ける小通を見て興奮する子供たちと意気統合しずっとこうしていたい。永久にこうしていたいんだ。と喜んだ。 人間と幽霊がナチュラルに交流するシーンに人間二人と幽霊二人の会話、すごい、四人中半分幽霊、と驚きの声が。また、お姉さんの子供たちも見えるね。まあ三落しそうだな笑い、この一家すごくないですかこの一族すごいなといった声も上がっている。ドラマ終盤でジョーは事件の重要人物を追っている最中に呼吸が苦しくなり倒れてしまう。 その頃、加納恵は魚住家の書物を読み返していた。そこには、霊と交流する能力を持つ者 の, の中には、幽霊に乗り移られる者 も, もいる。その場合、速やかに霊から離れなければ命を削られ、やがて命を落とす、と書かれてあった。衝撃の事実に SNS 上では、命削られ、命を落とす。なんという展開なんでしょう。魚住さんの命も削られてる。